りましたりちなです今回はですね実は今日4月11日はりょうさんの誕生日でございまーすで今りょうちゃんはお、えっと、買い物に行ってるんですけども実はねこちらじゃーんこれバルーンでこの壁にえっと ハッピーバースデーって貼って、で、驚かせたいと思います。それでは、やっていきます。終了。 じゃーんそれではりょうちゃんの帰りを待ちたいと思いまーすううもうすぐ帰ってくるかなただいますおかえりー、はい、遅かったねうんちょっといろいろ見てたら遅くなっちゃったありがとうななんで撮ってんの ななっっっててるんんんででしょうね何撮ってんのことって何何何何何<笑>ちょっと待って。<笑> 何ようわ、すごっかわいこれじゃーんえー、何それじゃーん見てケーキですね中身見てみるうん見たい<笑>見てじゃーんあ<笑>、見づらいねりょうちゃん 書いてある。おめでとうケーキでーすおー。ありがとう。<笑>はい。<笑>かわいいよね。かわいい。<笑>うんうん。ちゃんとハッピーバースデー寮って書いてある。うん。かわいい。食べる。食べる。スプーン。ーンうん。じゃあ持ってるよ。はい。あー気をつけて。うん。はい。はい。はい。食べて食べて。いいの？どうぞ。いただきます。あれ、ハッピーバースデー歌って？ りがと あ, ーあーすごいおいしいかった。 ちょっと、安すぎたかちょっとね、いでもこれも食べてみていいうんケーキじゃないチョコレートアイス、うん、おいしいねおいしいうんうんこれうまいぞおいしいなうんいいねおいしいうんこれしばらく食べれるねうん 少量って言ってんだろ。はい。はい。いいね。シワシワ。あ。あ、<笑>すごいいい匂いがする。これ。日本酒っぽい匂いもしない。 ーのスパークリンングワイ乾杯美味しい あ, あ,、うん、<笑>ありがとうねいやこちらこそありがとういやすごいなんかさ去年の誕生日の時はさ草津温泉に連れてってくれてさ<笑>そ う, そ う, そ う, うんそこでそこでもねスパークリング飲んだよ ね, そう だ, ねそうだったね飲みながらね 行行ききたたたたかかっっな本当はね、行きたかったけど、うん、でもさまあ、この時期しょうがないからさ、うん、まあ、こうやって家でさ お, お祝いしてくれるのもめちゃくちゃ嬉しいかな今度翔ちゃんの誕生日の時はさなんかどっか旅行とかできたらいいねそう願ってるありがとううん<笑>あとイベントもしたいなうんそうだね レインボープライドなくなっちゃったからね、うん、次翔ちゃんの誕生日の時はどこがいい、うん、旅行行くならへえー、どうしようかなでも旅行 も, ももちろんいいけどうん、うん、まあ家でゆっくりホントいいしうん、うん、それとかあとはやっぱ イベントができたら、うん、それで祝っていただけたら十分嬉しいああそうねうんまあ2人でいたらまあどこでもいいっていうのもあるよねうんねまあ計画立てようぜうんうん、うん、酔っ払っちゃうこれ 今日はさやっぱお祝いだからいろいろ美味しそうなものも買ってきたから二人でお祝いしよう